で総理に改めて伺います、この安倍総理と家計理事長が、この2015年4月2日の前に会食をした、先ほど、えー、川内議員に対するう質問の回答で、えー、その前の年の2014年12月18日と21日にはですね、会食をしたということがありましたが、それよりもあと、 四月二日の前に、家計理事長と会食をしたことはありませんかとございます。先ほど申し上げたとおり、要するにご指摘は答弁させていただいておりますが、平成十六年の六月十七日と、そして平成十六年の十二月十八日と、十六年の十二月の十一日でございます。 まあ、このあと、要するに、会食したのは、このときまで会食したのはというので、この3回ということでお答えをさせていただいたこところでございます玉井君。じゃあ、2014年12月裁判21日ですね、これ、安倍昭恵さんもおっしゃったと思いますが、えー、その後からこの年が変わって、2015年4月2日のこの、 官邸で柳瀬秘書官と今治市愛媛県の方があった、その日まで、えー、家計、理事長と食事等したことはないということでよろしいですね。安倍内閣総理大臣。あのま、記録に残っている限りですね。えー、えー、それとですね、これは、ま、かなり古いですから、えー、あとは私、えー、私の記憶においてもこれはない。あの本当にないのか記憶をたどればないのかい。よろしいですか。はい、はい、はい。<笑> あの、言えばですね、今、まあ、ああいう、性格をきしてですね、お答えをさせていただいたわけでありますが、まあ、基本的に、もちろん、ないということを、えー。すいません。あの、私が答弁したことをもう一回、エコーのようにしないでいただきたいと思いますが、これはですね、えー、まさに、えー、これは、私の同性というのは全て、記録に残っておりますから、その記録を見たところ、これはないということでございます。